こんにちは東京都調布市から参りましたいろはです、えー、今日はとってもいいお天気で、えー、みんなとってもこのお祭り楽しみにしてきました、えー、途中でタンバリンをたたく振り付けがありまして皆さんにお手拍子で応援していただけたらと思います、えー、下は小学校3年生からちっちゃいお友達も頑張って踊りますのでぜひ応援お願いいたしますそれでは みんな準備はいいですかそれでは参りますいろは夏の始まり また今年の夏の始め